インンクチャンネルはい皆さんこんにちは VTuber の神のインクです今週は 2,3 ヒーバーのナンバーワン決定戦阪神ジュベナイルフィリーズそして香港国際競争が4レースもありますね今回はこの5レース全部の馬券を買ってみたいと思いますこれで年末年始はこういう間違いなしですねインンクチャンネル ではでは最初は半身ジュベナイルフィリーズ予想はこちら本命はリアーメリア対抗にウーマンズハートやはりこの2頭は外せませんね2頭とも驚異的なスエアシで新馬戦と重賞を連勝 g 1の舞台でもスエアシが炸裂するでしょう3番手評価はクラバシュドール前走のサウジアラビアロイヤルカップは オのの強敵サリオスの2着レコード決着だったことを考えると高く評価できますね白三角のマルターズ・ディオサは新馬戦でウーマンズ・ハートの2着のあと2連勝と勢いに乗ってますレシステンシアは前哨戦のファンタジーステークスを勝利こちらも押さえておきたいですねそして馬券はこちら本命 対をを軸にした3連服を600円ずつ同じく本命対抗を12着裏表にした3連単フォーメーションを200円ずつ合計3000円で勝負しますそして香港国際競争まずは香港バーズエグザルタントグローリーベイズディアドララッキーライラックアンソニー・ワンダイクこの5トン しました馬券は馬連と三連複のボックス馬券日本馬にもチャンスだと思います次は香港スプリントこちらも5頭を選びましたビートザクロック DB ピンミスタースタニングダノンスマッシュエセロなかなか難しいレースだと思うので馬券は ウマレンとワイドのボックスで的中を狙っていきます。三つ目は香港マイル。こちらは三頭。ビューティー・ジェネレーション、インディー・チャンプ、ノーム・コア。ビューティー・ジェネレーションの復活と、日本勢からは G1 ホースの4歳は2頭。インディー・チャンプとノーム・コアに期待します。馬券はそれぞれの単勝。そして、ワイドとウマレンのボックス。 三連服も買っておきましょう最後は香港カップウィンブライト大豆ハイマジックワンドの3頭にしましたアーモンドアイの回避もあって8頭立てになってしまいましたがなかなかに混戦模様な気がします馬券は香港マイルと同じくそれぞれの単勝そして生まれんボックスを200円ずつ3連服も買って ぴったり1000円ですというわけで阪神ジュベナイルフィリーズと香港国際競争でしたもちろん全部当てるつもりなので楽しみにしていてくださいねそれじゃまたねチャンネル登録よろしくね